スノーピークスターでリアルアバター用に兼ねてからおかしかった焚き火ベストを手に入れたぞ収録の仕事で使えそうなやつだもんで実用が楽しみだ<笑>で、よかちゃんあと一日滞在するけど何するんだそうですね実は何も決めておりませんのでどこか一箇所だけランダムウークになりそうなところへ行ってみましょう俺らの遠征って毎回そんなもんだよな まずは宿泊地の近くまで行くのも含めて帯広の市街地まで向かいますオッケーありましたそこから観光紹介にできそうなスポットは十勝岡公園と呼ばれる場所です大きな腹時計があると の, のことですよほぉここではバーチャルユーチューバーによる観光紹介動画のコードレンドとして扱うことができるかもしれません 現地へ向かってみましょうマッケでもその前に第一で補給な到着いたしましたこちらが十勝川公園となりますてか風強くね確かに風は強いですが収録には問題ありませんそれではここから先は前田の通り超アドリブ北海道でお送りいたしますああやっぱそうなのね いやいやいやいや、風が強いんだが、しかもさ、まあ風も強いのもあるしさ、この公園誰もいねえんだけど、子供ぐらい遊んでくれや。誰もいねえじゃねえか。まあとりあえず、あの公園の看板のところを、ね、案内図をちょっとね、先に見ておかないと、どうにもならんので、見ていきましょう。 雑<笑>いや、まあ、<笑>そんな紹介するようなものもないっていうことなんだろうけど。まあ、とりあえず、道なりに進んでいけってことなのかな。あんなやつが雑<笑>まあ、とりあえずねあ、あの、道なりに進んでいくと、あれはんだああ、あれは足湯か。足湯 モール温泉モール船なんだ。ああ、あれか、あれが花時計ってやつだな。ああ、なんか道なりに歩いていくのがめんどくさいんだが。なんかね、いろいろ書いてあるっちゃ書いてあるんだけど、なんか読んでくのめんどくせえからもうそのまま突けっちまえ。 いやー、風強い。それにしても。もうね、周りの音が聞こ、あの、マイクの音がね、聞こえなくなるぐらいね、風が強いんだわ。さあ、到着しました。こちらが花時計。あー、うー、うん。 枯れてますね。まだ植えてませんね。どうすんだよ、これ。どうすんだよ。鼻すらねえじゃねえか。鼻時計じゃねえじゃん。ただの時計だよ。まあ、もうこうだった以上は、まあでも一応でかい時計だからね、秒針が結構早く動いてるように見えるんですよ。 これはなんかちょっとね、あこういうでかい時計って目の前で見ることないから、うん、ちょっと珍しいですね。お感想がそれぐらいしか出てこねえんだが。<笑>あもうね、あ見るもんもないし、イングレスにちょっとポータル見つけてね、あさあってみよう。 ああちょっと3か所ぐらいあるわうん風強っ聞こえねえわ 強すぎんだよ。いや、びっくりしたああ。ああ。まあ、あれですね。12時の地方ってやつですね。ああ、びっくりした。<笑>いきなりなるんだもん。やめてくれよ。で散々だったんだか もう、まだ四月の中旬なので、想定通りでしたね。ああ、まあ、それはそうなるわな、で、この後のホテルシーンどうすんの。客の都合上、残念ですが、大幅割賦いたします。最後はホテルのね、してるシーンでお別れいたしましょう。雑。